おはようございまーす。暑い中、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。今日は大阪はい、来たらですかね。赤いガンダムをつけた A グループスタンスは、トッキ ー, ジョークさんあー前回最初忘れた人もいます。<笑><笑>あの、スタッフも見盛り上げますんで、楽しくお話ししましょう。 やー<笑>すごい、もう戦頭が見えない。 停一ん到着。 ごめんな<笑><笑><笑><笑>さん、はい、参加者の育坊 さ, さんがあの私の Twitter のアイコンのバッジを作ってくれたんですよ。おー<笑> 喜んでもらえるようにサプライズっていうことで用意してくださいよろしいでしょうか、ね、<笑><笑>肉棒ですあのこれゆこさんのご存知のあのマークですそれを同志のたい焼きロッキーさんーで作ってもらいましたうう同志行った時は<笑>このバッジを見せると<笑> 焼、う、き、ん、を、うん、おおおお<笑>顔はめんない、ね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> お疲れ様でしたた戻っうがいいなるほど。これ これで寒かもたです。<笑><笑> 目的地は左でた、はい